こんんにちは皆さん今日は茅ヶ崎に来ました世界30か国で移動集団の一つとして認められた電動キックボードマンティスチューは約2 0キロの近辺の移動習慣のメインになると思いますでも今日はこちらの動画で皆さんに電動キックボードを移動集団の中で使う時電動キックボードに乗る時よくあるミステイク 安心安全で正しく乗れましたら、もっと楽しく移動できますよ。楽しく乗れますよ。という動画をあの作ってあげたかったんです。できるだけ頑張って楽しく皆さんに見せてかったんです。こういう動画を作ってあげたかったんです。楽しんでみてね。はい、まずこちらでは。こちらで電動キックボードの上に電動スクーターの上に。 立ち方を教えてあげたいいと思いますよくある間違いは電動キックボードにこんなまっすぐな立ち方です。このまっすぐな立ち方は結構大きい間違いです。足は隣同士で膝はまっすぐ。これは絶対バランスしにくいなのでバランスは難しいなので。 正しいのは2つあります。1番、レギュラー。レギュラー普通、こちらは右の足前、左の足は後ろ、膝はこうやって曲がってる。これはレギュラー。2番、もう1つ、2番はグーフィー。グーフィーと言います。グーフィーは 左の足 前, 左の足前右の足は後ろちょっと斜め半分斜めでこれでバランスは足と腰でできるなのでいいです足隣同士まっすぐ膝も曲がらずにまっすぐ立ちましたら 急にブレーキしましたら重さバランス悪いなので重さ全部前に行っちゃって倒れそうになります危ないんですだからこの立ち方はあの危ないなのでさっき私言ったグフィかレギュラーの立ち方今グフィとレギュラーの立ち方の違いも見せますレギュラーとグフィで 1つの足前、1つの足後ろ、膝もあも曲がっていると、ブレーキを押すと、重さ、前に行くとかできないあの、自分の重さ、体の重さ、止まっているところに合わせて、ボードの上でうまくコントロールできます。うまくコントロールできて、どんな20キロでも30キロでも、 ににブレイクしましたら倒れずにバランスがよくうまくできてスムーズにくれます膝曲がって自分の重さをもうちょっと下に腰が下に入れましたら体の重さは前ではなく後ろに後ろに来てちゃんと重さキックボードの上にある重さはバランスよくて ちゃんと2つのタイヤの上でちゃんと安心安全で止まれます、はい、次は電動キックボードは走っている路面の話です路面は一番あのトラクション トラクションと言いますけれども滑り抜きあのタイヤが床にちゃんとつながってい る, るところはトラクションと言いますけれどもトラクションが一番いい安心安全のところは乾いている普通の路面ですアスファルトの上、路面乾いているあの何もない邪魔するものは何もない 100% 効きます次 次は路面の上に水たまりがありましたら路面の上に水たまりがありましたらトラクションのパーセンテーセンタイジュは落ちますトラクションがあの水たまりがございましたら水たまりの水たまりがある場所がありましたら上を走るときは必ず気をつけてください走ってる路面に 溜まってる水がありましたら電動キックボードのトラクションは 85% に落ちますある意味は滑りやすいですバランスよくてもタイヤが滑ります次砂浜砂道に路面の道の路面の上に砂の溜まり砂がございましたらこれで トラクションはもほとんど半分ほとんど半分のチャンスは砂浜あの砂が溜まっている路面の上を走ると滑る 5060% は滑ることです次もう一つは葉っぱ路面の上に葉っぱの落ちているところです 葉っぱ2つのことで電動キックボードで道路面が走っている時路面の上に路面の上に葉 っ, ぱのたまりあの葉っぱのたまりがございましたら2つのことであの危ないんです。1つたまっている葉っぱの下に路面に穴が開いているかボコボコか石が入っているか何か入っているかわからない。だから あの人は大丈夫かなと思って急にパッと5センチ1 0ンチの穴にあの落ちる可能性もあります。これは一つもう一つは葉っぱ滑ります 55%50%55% 55ぐらいに半分落ちあの電動キックボードのトラクションの力半分に落ちるんです。 すごく危ない。誰もおすすめしたない。すごく気をつけてほしいところは、水たまりの上に集まった、たまった、濡れている葉っぱ。必ず逃げてください。必ず逃げて。ああいうところで走ると、必ずトラクション、電動キックボードのトラクションは 30% まで落ちると、ある意味は、 あそこあのそういう路面を水たまりの上に葉っぱが集まってる路面の上を電動キックボードで走ると 70%70% 70滑る可能性は 70% パです結構危ないんですバランスは沈みにくいなので路面に気をつけましょう。 今まで路面の話走ってる路面の上に溜まっているものの話をしましたけれども日本でもう一つ必ず気をつけてほしいのはマンホールですバイク乗っている方たちはよく知ってるんですけれども電動キックボードもバイクと同じでございますのでちょっとだけ雨降ってきてもマンホールはちょっとだけ濡れたら。 ものすごく滑りやすくなるなので、滑りますなので、マンホールの上を走るときは必ず気をつけてください。マンホールの上でブレークをかかないでください。はい、次はオフロードのところです。オフロードのところでボコボコの道で、あの砂浜とかそういうあのちゃんと路面がないところで三つのこと必ず気をつけて。 1タイヤタイヤはオフロードタイヤだったらもっといいですオフロードタイヤの方がもっといいです2番必ず見えないところに杉を見えないところに入れないでください杉を見えないところに入れないでください3必ずスピードをコントロールして 出しすぎだめ遅すぎだめスピードをコントロールしながら膝を腰を下げて体の重さをできるだけ頑張って下にでお願いしますはい今こちらで ハンドルの持ち方ハンドルの持ち方をあの説明します。電動キックボードで正しいもハンドルの持ち方は両手、両手持って指少なくとも3本、指3本こちらであのブレーキのハンドルの上で置いておく。すぐブレーキできるように、すぐ両手もブレーキできるようにします。片手で道を あの見ずに片手で道寄りながら駄目ですすごく危ない両手で前をちゃんと前向けあの川も前見ていく片手は絶対禁止ですあの片手あの片手運転は危ないのでちゃんと すぐリアクションできないなので危ないから一応やめた方がいいと思います。気をつけて方がいいと思います。はい。あとスマホ見ながら、スマホいじりながらもダメです。今のところはほとんど危ない。さらにこちらはあくまでも原付バイクと同じでございますなので。 運転する時はあの警察に前に携帯をいじりながら運転見られましたら警察に止まられて罰金が来ると思います。法律的にも携帯をいじりながら携帯と話しながらあの運転は必ずあの禁止されていますなのでお気をつけてくださいませ。 はい、あと最後に日本であの日本の国土交通省の法案基準とかあの交通ルールをちょっと簡単に説明します。なぜか最近いろんなニュースであの電動キックボードはヘルメットなしで運転免許証なしで乗れるという話が出たんですけれども。 これはちょっと簡単にみんな混乱しちゃってるなので簡単にまとめて申し上げます今現在の法律によると電動キックボードは500600ボルト以下の電動キックボードは日本の法律によると原付バイクと同じカテゴリーでございます原付きモートバイクとはバイクと同じでだから原付きバイクが あのバイクの上に乗せないと、着けないといけない国土交通省の保安部品もすべて乗せないといけません。これはまず1、鏡とか右左ウィンカーとかナンバープレートホルダー。次、こちらはナンバープレートが必要です。ナンバープレート登録は自分 の, あの区役所か市役所でやっていただいて自賠責保険も着けて乗るときはこれ全部。 完璧に終わった後でヘルメット。ヘルメットが必ず必要です。今、現在の日本の法律によるとヘルメットが必要です。ヘルメットをかぶって乗りましょう。また、運転免許証。必ず運転免許証も自分のポケットに持って、警察に泊まれたら見せるように。これで 以上ですこの動画を見てくれて本当にありがとうございます あ, のあと最後にこちらで言いたいのはマンティス10約1年かけてそんな素晴らしいものは安心安全なものはさらに日本の国土交通省の保安部品もつけてさらに安心安全にしたあのものはこちらの動画の下に公式ホームページのマンティスクーター .com マンティス の, あのホームページがあってあのまた あの幕開けのページのリンクも下に貼ってありますぜひ見てくださいまた次のイベントこちらのマンティス中の実物を見て体験したいともあの4月4月横浜駅横浜駅あの西口にまた私たちはイベントを開催しますもしお時間と興味がございましたら是非寄ってきてくださいはい こちらの電動キックボードマンティス10に興味がある方はあの必ずマンティス10マンティス1マンティス1を検索してみてくださいよろしくお願いします